田中いつき27、松村北斗27、ジェシー26、森本慎太郎25の6人が4月6日発売の女性セブン小学館のグラビアンジンタビューに登場。新曲、暴れろうの MV 撮影4月15日からスタートするドームツアー完成の法則インドウムを前にした心境などを明かしている。 昨年の秋からジャニーズタレントの退場発表が相次いでいます。ガシクストーンズも危ないと言われているグループの一つですよね。そんな中、複数のメンバーが、女性セブンのインタビューで事務所の体制に疑問があるのかも。とも思える受け答えをしているんです。芸能プロ関係者。ジャニーズ事務所からは2022年10月末をもって滝沢秀明氏、41が退場。 5月2日には元 V6 の三宅県43が退場することが発表されているほか、同月22日には k n g o ク s から平野市要26、岸優太27、神宮寺裕太25が脱退。平野と神宮寺は同日に、岸は今週に退場する。さらにジャニーズ JR。 うちユニット一パーチと RS も年内に退場することも明らかになっている。退場者は今後も続くという見方は強く、k i 二 a の北山博光 37A のアホ二2022年12月 A の主幹文み春文芸春秋日品運営室も次に危ないジャニーズとして名前を挙げられていた。 近く、次に危ないジャニーズ、ニシクストーンズへの名前が上がるわけ、前での芸能プロ関係者が続ける。滝沢さんが退場した、今藤島ジュリー稽子社長と娘で将来の社長候補と目される A さんに気に入られないと売れない売ってもらえないような状況になりつつあると言いますからね。 スノーマンとシクストーンズへの通称スノスト派2020年1月にジャニーズ初の同時デビューを果たしましたが、これも滝沢さんのアイデアで、結果的に彼らは超人気グループに。スノストはゴリゴリの滝沢派のグループということですよね。そして、その先にはジャニー北川氏、去年87、がいた。しかし、ジャニー氏は亡くなり、滝沢氏も退場してしまったんです。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 四角シクストーンズが暴きたい、ジャニーズの謎、とはそんなシクストーンズに一対し、今回の、女性セブンの特集では、暴きたいと思っているジャニーズの謎はというなかなか踏み込んだ問いを投げかけている。カラフルな衣装に身を包んだ6人のイケメンショットが見られるグラビア特集だけに、詳細は、女性セブン、本誌をチェックしてほしいが、 メンバーの松村は、ジャニーさんがグループのメンバーをどういうセンスで選んでいたのか、田中はデビューを決める過程が気になる。ジャニーさんのいない今、どんな関門があるのか、ジェシーは次にデビューするのは誰か、と回答しているのだ。デビュー組のシクストーンズをだあっても、素直に次にデビューするのが誰なのか、どんなグループなのかを全く知る状況にないし、気になるということですよね。 それにここでもジャニー氏について言及していて、改めてジャニー氏や滝沢さんを信奉していることが伺えるんです。さらに今のジャニーズ事務所では誰がどのようにデビューする人間を選んでいるのか、これから事務所の体制はどうなっていくのかというところまで勘ぐっているようにも思えてくる。ジュリー氏とマナ娘さんが 気に入っている人たちばかりが優遇されているのではないか、正当な評価をされてデビューするグループが選ばれているのか、そういったことも気になっているのかもしれませんよね。そしてそれを次に危ないとされるシクストーンズメンバーが言っているのが意味深いでもありますよね。前での芸能プロ関係者、暴きたいジャニーズの謎を赤裸々に語ったシクストーンズメンバーの真意は、イケメン化した山ちゃん。 森本慎太郎、山里涼太に蝕まれつつある完全憑依の衝撃オフショット。森本が南海キャンディーズの山里涼太45を、金プリの高橋海人24がオードリーの若林正康44を演じるドラマ、だが情熱はある日本テレビ系8月9日にスタート。ドラマのポスターやティザー映像が公開され、